我は複雑なことを望んでいない。我に立てついておいて、なおも生きながらえようとする人間どもをただ消し去るだけだ。だから貴様も、よく覚えておきなさい。人間とは結局、時の流れと共に終悪になっていくもの。我は貴様らの魂が穢れる前に、 あらかじめ借り取ってやるだけだスカベンジャーだって俺がどこに所属しようが 必要なものを得られればそれでいいんだお前だって例外じゃないさ<笑>俺をどう使うかはお前の自由だ下手に扱って俺の機嫌を損ねるようなことはしないようにね お前は私の話にうなずいてくれさえすればいいんだ。あとは私に任せておけばいい。どうだ簡単だろ私はもうじき約束の地へ向かう。そこで何をするかってそれは、その時になってから考えればいいだろ クッフフエイヤ我のものになりないそうすれば公平にしてやる命乞いするのはもう遅い